神奈川県ブラックミンターです部落民ってそもそも何だっていう質問がいまだに多いのとあとねやっぱりね誤解してる人が多いので今回ねちゃんとね改めて説明しようかと思います。っって何かっていうことについて例えばねこんなイメージをね浮かべてる人が多いんじゃないかって思うんですねまず日本人がいますとその中に一部ブラ民クミンがいますと。 よくね300万の兄弟みたいに言われ方がしますよね。で、そのブラクミンっていうのが元は水平社に入ってて今は解放同盟に入ってる。でね、その中に一部悪い人がいるとブラクミンの中にもちょっと悪い人がいて、で中にはねこのブラクミンでもないのにブラクミンを名乗って悪いことをする人がいる。そういうエセドワというものが存在するっていう風に、まあねこういう風に思ってる人がね実は結構多いという風に思われるんですけども。 これはね、はっきり言ってね間違いですね。まず日本人というくくりが間違いでまず日本人あとその他いろいろっていう形でくくりますその他っていうのはこれはもう在日コリアンだったりだとかあとはもう文字通りね日本国籍を持ってない人とかそういう人も含めますそれでその中にブラ民クミンがあるんだけどもその境界線 っていううのはねねねもうこんんんななな感じでで、ね、か、ね、曖昧ブラ部落民かそうでないかっていうのはねはっきりと決まってないそしてねその人数はまあ100万から300万と結構幅があるそもそも基準がないから何万人いますというふうにね明確に決めることができないまあだいたい100万から300万ぐらいじゃないかなぐらいっていうところですね今分かっているのはそしてねこののの数百万人の部落民の中に 同和団体の会員が分布してるんだけども部落解放同盟がねだいたいね、数万人ぐらいの規模だと言われてますで、あとは共産党系の全国地域人権運動総連合いわゆる人権連ですねこれがねおそらく1000人程度であと自民党系の自由同和会そしてね自由同和会の元になった全日本同和会これもね多分それぞれ1000人程度じゃないかなというふうに思われます で特徴としてはブラック解放同盟っていうのはおそらくはまあほとんどはブラック民だろうということで人権連もね自分では同和団体とは名乗ってないんだけどもむしろね解放同盟より人権連の方が実はブラック民率が高いんじゃないかなっていうふうに思われますで自由同和会についてはもうほとんどはブラックとは関係ない人ですはっきり言えば。 で全日本同和会は自由同和会に比べれば少しはブラック民率が高いのかもしれないけどもでもやっぱり大部分はブラックとは関係ない人だというふうに見て間違いないですね。ただこのね最大勢力と言われているブラック解放同盟についてもですねいわゆる法人会員っていってね自治会町内会として入っているようなものとかあとはまあ実際はただ名前だけっていうようなね 幽霊会員みたいな人が多いので実際ねそれじゃあその中でね悪いことをやってるやつらがねどれくらいいるかっていうところなんですけどもここでまず押さえておかないといけないのはこのエセ童話というものについてねよく誤解されてるんだけどもブラ民クミンでもないのにブラ民クミンを名乗る人っていうのが。 エセドーってううと違うんですよまずブラック民かそうでないかっていうのはね相当ね曖昧な話だしあとねこっちをね行ったり来たりできるわけですそのブラックから出たりブラックの中に入ったりとかね本席だけ移したりとかできるのでだからねエセ同話っていうのは悪い人がエセ同話っていうことです。 でじゃあそういう人がどのくらい分布するかっていうと、まあ、解放同盟の中にねこんなふうに分布してたりとかあとは自由同和会とかあと全日本同和会もちょっとこういうのは分布してたりとかあとは、まあ、これらのね団体に属してない一匹狼的な人がねあといたりとかですねで人権連には多分少ないと思います不正に対抗してできた団体という経緯があるのでまあだから これはねだいたいブラックミンの全体像だというふうに思ってみていただいていいですこれねわかるんだけども同和団体に属しているブラックミンなんてね 1% いるかどうかなんです だからほとんどのブラ民っていうのはこういう団体とは関係なくて怪しいことをやってるのは本当に一部の人なんだっていうことをよく理解していただきたいしまあ問題の原因になってるのはこの辺の団体なんだっていうことも理解していただきたいと思いますほととんど部落民には何の関係もないい話だっていうことです。